グリーンカレーのペーストを使ったグリーンカレーを作っていきたいと思います。今日は二人前で紹介していきたいと思います。こちらが25、25グラムペースト25グラムです。ナンプラーが 小さじ半分です具材なんですけれども茄子と今回はタケノコの代わりにレンコンを使ってグリーンカレーを仕上げていきますしめじの代わりにエリンギですで、鶏肉の代わりにエビちゃんを入れていきたいと思います こちらは2人前と言っておりますので4人になっておりますけれどもお好みで本数を加え このように、ナスをコロコロとしていけば乱切りが簡単になりますまず斜めに。 コロッと切った面を上にして切っていくと、このように簡単に輪切りができます、はい。水につけておきます、はい。次はエリンギです。エリンギは。 まあ、シネ目地の代わりなので適当な大きさで切ってみたいと思います。 で次レンコンです、レンコンは皮をむいていきます。 レンコンは半月切りでしていきます。 食感を変えるためにこちらも大きめな口で乱切りのちっちゃいのを入れてみたいと思います。 向いていきます。えっ、ー、と見栄えを良くするために皮殻ごと入れても構いません。今日はエビの剥き方やってみます。まずここに手を入れ、て引っ張ります。 ダメーまたデビューするのかっちゃん。真ん中に入れて背わたをこのように取ります。 取れました、はい。材料が揃いましたので、調理していきます。まずはココナッツミルクを半分入れていきます。 くつくつと煮立ってきたらここへペーストを入れていきますそうしましたらまた残りのココナッツミルクを全部入れていきます こちらにどんどん具材を入れていきます。まず先にネギを入れて、出汁が出るように。入れていきます。 入りするまで煮込んでいきます最後に砂糖とナンプラーで調味を終えたいと思います 無理になっておりますけれどもそこはそこ家庭料理なのでたっぷり使っちゃおう最後に砂糖とランプラーで仕上げていきます